皆さんこんこにちは小淵と申します今日はちょっと残念なことに3名で登場なんですけれども、えー、正部隊3人で踊りたいと思いますただあのね3人やっぱり鳴子の音があの寂しくなってしまうので鳴子持ってる方よかったら踊ってさ一緒に鳴らしてください応援よろしくお願いします、はい、今日はねあのちょっと波のモチーフなんかもね曲の中にありますので海の前で踊るのにすごく、えー、いいかなと思っています えそれで応援がね、あのしおぴーさんに、あお、えー、りをお願いして、あと、旗、あまねさんのね、あきらさんに旗もお願いしております、にぎやかにやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 よ、はいよいよ。 どうなるの おっ いやいや。 会場の皆様に感謝の気持ちを込めて笑顔でありがとうございました。